いちごとパスタ。演歌とアイドル。斬新な組み合わせが新しいハーモニーを生み出すんわ。どこも一緒じゃな。じゃけ、うちもその心意気に応えな い, いかん。いつまでだって、そう決まって歌うけ。これからもずっと、よう見とれ。 たたまたま事務所に来たらこれは嬉しいサプライズじゃなスイーツのようであり飯のようでありこれが革命というやつかこの赤色も気合が入っとってええのは どうだ驚いたか ウチが起こしに来てやったぞ。 水をかけあったりとかいろいろあるだろ。